キムジョンナム氏の息子を金ハンソル氏は、叔父の金正恩委員長を独裁者と表現したことがあります。キムハンソル氏の安全が気がかりです。キムハンソル氏はパリで大学を卒業し、父のいるマカオに向かったとも言われていますが、実際はどうなのでしょうか？ 金正男氏の息子金ハンソル氏を KBS が撮影したのは2013年8月で、ボスニアで高校卒業後、フランスの名門パリ政治大学に入学した時期です。何の勉強をしにしたんですか、ハンソル氏です。ここまでいらしていただきありがたいのですが、何も申し上げることができません。申し訳ありません。友人は次のように評価しています。 彼は大変開放的で私たちと楽しく話をしており西洋の文化によく適応しているようです現在ハンソル氏の詳しい行方は分かっていません通っていたパリ政治大学は次のようにコメントを避けました 今日多くの電話がありましたが何も申し上げることはできず情報もありませんしかし学校の関係者は去年6月に卒業したと言っています卒業後一時パリに滞在し去年後半に父親がいるバカオに向かったということですハン・ソル氏が修士課程2年を諦め大学だけを卒業したのは結局北朝鮮政権の尋常でない動きのためだとの分析もあります 以上、パリからお伝えしました。